こんにちは盆栽大野です、はい、原さんがうちにあの来店しまして、はい、私が国風の時に、うん、国風 の, あの立春盆栽大市でたこの1位をね、はいうん、見つけ出しましてね、うん、ほほがあったうちの一、うん、番いいのと二番目にいいのをてて抜いてお買い上げすると言われたので、はい、ちょっと悔しいんだけど私1位できないから<笑>、うん、原さんに。 見してもらおうと。なるほど。今日はやってきました。はい。はい。この一を使って、今日は。はい。ミニ盆栽なのかな、はい。ミニ盆栽になりますね。かなり小さくなると思います。はい、ちなみにここにあるやつは。これはもう前にある人やつなんですけど、はい、参考に持ってきました。まだ完全に出来上がってはいないんですけどね。これなんかも相当いじめてるんですよ。<笑>こんな上はちはい入ったんですよ。<笑>はいはい、でも。 ここまでして、うん、こっちにも枝あったの全部取って、それでこれだけ小さくしても、まだこれだけ元気だから。うん、結構、一ってのは丈夫なんですね。丈夫だ と, と、うん、思います。うん、寒さに弱い。みたいなねい寒さは強いで す, いいです暑。暑さに弱い。暑さに弱い。あと、日光も弱い。なるほど。日光も。日光もだめ。うん、うん、半日加減で十分 で, そうです、うん。あの、一の素材っていうのはそんなにないんで、私もそんなに数はやったことないんで。いや、この木をちょっと作ってみましょう。はい、で。 あのこの太い枝これはまあいらないからジンにします正面は見回したところ多分ここら辺が一番正面がいいんじゃないかなと、うんうん、作った時に感じがいいんじゃないかなと思うんですけどもじゃあこれをねちょっとジンこれ全部ジンにするんでは長すぎるんで切っちゃいます、うんうん、そしたらね今はそんなに適期じゃないかもしれないけど私はね切ったら必ず刺すことにしてるだからこれを2つ刺しています こういうの、こういう刺すところを、ね、用意しておくんですよ。常に、強、う、く、んうん、刺してます。あ、ただ何もつけないん。何もつけない。これで大丈夫です。これでついたら儲けっていう考えね。<笑>うん、だから<笑>必ず作っていうんじゃないんですよ。うまくいったらいいなっていう感じで一応やっときます。今切ったところをこれ剥いてみますね。これ自分で作ったものです。うん 安いです。安いでね、やすりを削って作ってるから、け結構切れるんですよ。え、もう自分で作ったんです今だってもともとある、あある絵だから。ついてるやつを削る。そうそうそう。こっから先がやすりになってるんですよ、うん。だからそこにそれを削ってやすりをやすりやすりってね、硬いでしょ、うん？鉄を削るもんですから、うんうん、だから結構硬くていいんですよ。で本来 これもっとこっちの方までずっと向くんですけど、今回はここまでにしておきます。もう少し向いてもいいじない。ちょっとやってみるか。右側の枝は生かす。これ、うん、これ生かします。もう切るのはこれだけですね。あとは針金でなんとか調整してみたいなと思ってますんで。でね、こういう切った人生はね、結構まだ曲がるんで、これがまっすぐで面白くないから、これをね曲げるんです。だからこれにも針金かけています。 ん本では効かないんで本本とか3本になるとにるこれをこう巻く角度っていうのがやは四45度ぐらいが良しとされてますね結構胴吹きするんですよこれって胴吹きするうんすごい胴吹きしますよ1きって私はねこの先までかけないでねちょっとこう長く切るんですよこれを。うん それでね、ここで 丸, く、うん、丸, 丸を作ってね作ってか、はい、起, 起こしになるからだからちょっと太いのかけこれで2 5ミリぐらいかなのが手に入、ね、そう1位のね捨てるのはね結構ごついのばっかしなんですよ太くてでかいのばっかし小さいのってなかなかないんだよね、うん だからこの間大野さんところで見たときにあ閉めたと思ってすぐ手を出したわけです。三年ぐらいかければ。 吹いてきますよこれ。たやつが綺麗になるだろうね、んうん。多分まだこのこのくらいのところはまだ完全吹きますねきっとね。あそう、うん。上止めてやる。針金かけた方が吹きやすいとかは？ま曲げた方が吹きやすくなりますね。うん、あの、ね、曲げるとそこそこに熱持つんで。うんうん、ああ、ね、そっか熱持つからそこに吹くのかそうそう。そういうの言いますよね。ちなみにあのオスメスがあるって。うん、そうみたいですねです。見分け方とかあるのかな？ 花咲かないとわかんない。花咲かないとわかんないかもしれない、ねうん。じゃあこっちの花咲いてるのはメス？わかんない。咲いてみないとまだわかんない。これ違う？そ れ, それ違う。それこれ違う。これこれ。これがね、ここに花芽があるんですよ。ほら。うん。これ花芽ですね。丸いの。うん。この丸いのがね。うん、だからメスかオスかわかんなかわかんない。これ開くと多分わかる。開くとわ か, <笑>、まあ、かると思うんです。小さい る嫁の花とかゆみの花も開くまで分かるい。開くと壁面分かりますよねちっちゃくてもねオスバ花は花粉があるから真ん中が黄色いんですよへえは花粉がないから白に見える白それはる嫁とかゆみとかねみんなあそっち系は一緒ですよねヤクサンだしもそうだし もどきなんかすごい分かりやすい、うん、真っ黄色だも、ねうんねおそうそうで針金を全部かけといてから形を作っていきます普通ね一段一枝一枝作っていくんですけどこれの場合は多分一枝一枝作れないんで全部かけ針金かけといて感情を見ながら曲げていくしかないと思って新白の作り方と似てるなそうだよ、ね、そうだよ大体、えー、似たようなもんで常緑の場合それが多いのか、うん、形的にだって みたいなもんでしょう。<笑>う置き場所が全然違う<笑>置き場所は違うねも心拍はもう火にガンガン当てなきゃダメだし心拍なんて腕じゃないですよ日当たりだけです日当たりだけいいですね。<笑>だってもう目先は全然違っちゃうから<笑>心拍の場合は心拍半日陰に乗っちゃって も, もちょっと枯れないよねガサガサにそうそう枯れないことは枯れないですよ、ね、意外と誰でもできるってい、うん、ただもう 枝のね、葉っぱがもう、つ詰まり方が全然違うの、うん、どうだけモミジなんか、日陰と日向じゃ、葉っぱの大きさが、生んでぬさがあるもん、うん、うん。俺も大体モミジは、カンネの下、ずっと目をく時からうん、えー、全然平気だよ、あんねんあんねんだって葉っぱ、鉢が小さいんだかそうだね、そうだね<笑>原さんに聞いてもしょ鉢<笑>が小さいんだから、<笑>だからそ外だと思 う, ん、う, な, うなりようがない、えー 伸びちゃいますよ、ね、だから俺なんか全部あれだもん今あれしてる山もいみ全部呼び継ぎしちゃってる呼び継ぎしてるのうんいい こ, れ こ, れこれもがいしてるの全部今年は呼び継ぎいっぱいしてあるよだから俺もそこ に, そこにさでかい木でさ紅獅子のでかい木あるんだけどさあれ紅獅子しゃんのこ こ, ここにでかいあのこれ、うん いやじゃあ違う違うこっちにこっちもっとこっちにでも取り木ダメなのうまくいかないんだよな取り木失敗しました私とも俺も取り木失敗したよその代わり挿し木が付きました本当じゃあ刺し木しようでじゃでも葉っぱ良くないんだよね赤い獅子頭そうそうあれの出始めが赤なんだけどね葉っぱの形は良くないんじゃんそうなんだこれで全部枝には か, かったのかな、はい こ れ, をね、これがまっすぐだからちょっと曲げようち ょ, ちょっと曲げとこうまっすぐよりね少しでも曲がってる方がかっこいい感ね。曲がるところがないからだ、ね、よ、うん、少し曲がってればいいから ど, ど, どういう形を作っていくか少し詰めるようになると思うんですけどね 曲げるとはかかか考え て, もらってるんですかその差し枝とかあんまり考えてないですね、ふわーっと作ったでいいかなと思ってるんで、これはね、そんなにこう、1の枝、2の枝って感じじゃなくて、多分、うん、どっちかするというと、これ、流れの感じの木なんですよね、はい、どうしてもね、その模様木じゃなくて、半そう、半径街っぽい木になっちゃうと思うんで、そんなにいろいろ考えない方が面白いかな。 それでこのくらいな感じにちっちゃくしますんめいかいちゃもはい。であの私はね、とにかく小さいのを作るのが好きなんで、相当無理しちゃいます。無理しちゃう。うん。最初の一発目だけはね、枯りてもいいつもりで無理するんです。 そうしないいと小さで特にこれなんか挿し木つく木じゃないですか挿、はい、し木のでよくつく木っていうのは比較的たくさん切ってもいいかなと私は思ってるんですよね梅雨の時期なんかもみなんかね挿し木できるから、うん、根っこがなくてもだからそのく ら, ら, らいのつもりでやんないと。ね 小さくできないんですよねもうだいぶ根っこなくなってる<笑>。ほとんどなくなってるでしょカメラアングル変えてる間にあれあ、そうかそうか<笑>かなり撮りましたから ね, りましたね こ, れこれだけ撮っちゃったからね本体並みに根っこがねで、なるべくこの木の下の方のには切っちゃった方がいいんですよ ね,、はい、そ, こねそこ根はねで、太いの太いのをなるべく 結構勇 気, いる勇気いると思います私はもう慣れてるんでやっちゃいますけどそうするとありましたね<笑>こんな感じになっちゃうと思うんですよねね、このくらいだったらまあまあでねここうにまいっちゃうんですでこれを。 こうううううしますすそそそそやっててあとくんだそうです、えー、初めて見た俺もない<笑>そうするとう裏が綺麗なんですよ、うんもうそうですね、裏を見た時にこ れ, これだけしかない ちっちゃい穴の鉢とかなんかでもね、うん、いいです。そ う, そうこれで広げといて、これで止めると。熊木さんのこれやる。あ、そうなの、うん。まだやったことない。してないです。<笑>なるべくこれと中心にあの土を盛るってことは難しいんですけど、なるべく中心に持っといて、これを。うん こうして入れたらですね。ここで持ってくちゅくちゅってやるんですよ。はい、そうすると、根の中に。木入る、土入るんで。はい、そんなに、ガチャガチャつ、つかなくても、もう、ここで。真ん中の方に入っちゃってるんで。そこを、土みたいな入れないんですか。ゴロ土なんかほとんど入れます、うん、このサイズだとね、私ほとんどゴロ土は使わないですね。根腐れたとこなんかもそ存在しないし。あと、もう少しあるしつけると、こういう方法じゃなくて、あの、竹串とか。 菜箸みたいな、なんての、根の間に入れて、はいはい、そ, れそれで、それで、止めるようにするんですよね。そうすると、根に負担がかかんないんで、はいはい、このぐらいで十分じゃないかと思うんですけど。入っちゃっても。これ動画に使えるんですか、この話は え<笑>ちょっと待ってシーが急に入ってくる<笑>こんな感じでちょっとあそこにこいってみましょうか、うん、あとはもう一本でできてくるのはわずだけしかないよね なんか特に1位だから気をつけるところとかはそんなにないと思うんですけどね家事やってないからね私もそんなには分かんないけ、うん 1, うん、1位はねとあえずあれなんですよないんだからうんこれ小さいのが素材が素材がない、うん、一回さ土鉢に植え替えてキセイさせて、うん、それであさかさかさって切っといたらさつきみたいにこっから吹くから。 サツキはだって裸にしちゃうからそしてバッと吹 か, か, から同じような感じでできるんならこの辺全部ねほんのちょっとだけ残して切っとけばここからふ吹いてきたらさらに短くなるでしょうね こ, こでもこれ吹いてるからねうそうですよねこれね、うん、吹いたやつだよっと日はこう必ず準にしやないでねさっきっ、ね、先だけねさっきだけでいいですよ 作り方としてやっぱ心拍に近い、ね、そうですよね心拍と同じような形でいいんじゃないですかね育て方だけちょっと注意するそ う, そうですね置き場所とか置き場所は注意しないとダメだと思います心拍の逆ですからねうん一瞬でちっちゃいパイプ乗きました<笑>一瞬です本当に私あんまりこ悩むこと知らないんで悩むん<笑>素敵ですう自分の感覚でただパパパパやっちゃうだけ やっぱ八ちっちゃくしたから、葉っぱもちっちゃくなるんですかね。なりますね。こっちもちっちゃいですもんね、ちょっと。そうですね。あのなります。小さくなりますよ。これと比べると、ね。ちょっちゃいですよ、ね。だこ、これそんなに悪い人じゃないと思いますね。普通もっと、もう少し長いと思いますよ。このくらい、こういうふうにね、こういうふうに長いんですよね、普通はね。普通は。こういうところみたいにね、はいはいはい、これみたいに。 でもこれだけ短いってことはそんなにしょうが悪くないと思うんですけどねなるほどこれもだからもっと長かったってことですかねもっと長かったですねはいはい、はい、もういじけてるんですよね私ね盆栽は<笑><笑>土足んないよ土が作らない盆の本当いじけてるんですよ<笑>なるほど1位の盆栽の作り方ということでしたはいこっちはね圏外になるみたいなもっとそれもやりますいやいや時間ある僕は全然ないんですじゃあやってゃましょうか や, やり方はさっきと同じだよねやっぱりこれもね、この枝はちょっといらないと思うんですよジンを少し押して切ります刺しま す, しますこれついたらもう本当もっと圏外になるかと思ったらね気がつまらなかったのもももも な, も な, もなんとか小さいと入れようとして頑張る これ見て、三箇所。三 箇, 箇所に呼び継ぎしてんの、これ。あ、呼び継ぎ。あ、これをうん。つい で, るで。そうそうそう。そして、それがついたら、取り引しちゃうと、それ散本にしちゃ う, う。へえ。杉なんかをちょっと買ってきたらさ、こういう風にやるんでしょ。お、杉。そうそう、一二四つね、四つ五つ取れちゃうじゃない。これ普通さ、もっと バ, ババババっていっぱいあるんだけど。こうやって、整理しちゃうの。あ、ここ、ね。こういうところ整理した枝、枝も取ったりして、そうするとさ。うん ここで取って、ここでも取れる、ここでも取れる、ここでも取れ る,、うん、ここ取れるかな。一二三四五、五つぐらい取れちてる。これ、これ呼び継ぎでしょ こ, こ, でこれ呼び継ぎね、これ。呼び継ぎしてますよね、二個ある。でね三個3個だ。あ、ここにもあったか、うん。ここで取り消して。ここで取り消して。で、ここラスト、真ん中捨てて3でしょ、三個。これで、三はわかんない。うまくいったらこうなる。それ、何。これ、湿疹頭。 そういうことやんなそれはさあ、うん、山もみじにしかしか。あちら、お酢がいい山もみじを買ってきて、れこれにかんね。これ、葉っぱがどうしょうもない や, いや こ, れよこれもすごいんだけど、ここでついで、うん、ここ切っちゃうんでしょ、うんうん、これもすごいんだけど、これ、<笑>なんで寝てんだと思って、み、たらここでついである。あ、る本当だ。わ<笑>かる。あそこで植えきんだよ、えー。あれは何の紅葉ですか。 いろいろあなたの こ, かここれほらカツチャもこれいろいろだよほらこれ全部ここにある。これはあれだよオリーブこれこれをねこれ要するにどうしようもない形の元のいいところに継ぐというと。呼び継い。そうするとこんな小さくなっちゃう。これいいからうちもさどうしようもないのがいっぱいあるじゃん。んこれは次ばいい、ね、これあだからなるべくねぎりぎりに吸っと入るぐらいにすればいゆゆるくしちゃだめだよ。 ピタうう、そうピタッとくっつくないこう中削るの。こっちの方はね、本体を削るね。でも枝の方もちょっと削るでしょ？削んなくて大丈夫。あ、そう？いううん、細いからヘキランだ。ついちゃう。全然ついちゃう。そういうのいっぱいあって、やいっぱいこっちだっ て, っって。これが面白いと思ってさ、いいよねこれ。これだってここにやってあるんだかも、はい、下がもったいないから。ああ、上るんでしょ？でここでトリキスる。それあれだね。えー、っとカツラ。そうそう。 うちのカツラだ。<笑>今、植え替えちゃって綺麗になっちゃった。いっぱいやっあったるよすごい、いっぱいある。は山か山山で。山にしちゃ赤いでしょ。だから、ね、山違う種類だよ。これはすごいです。こんなことばっかりやってるんです。<笑>